ブラッドロッチ来ました全員同じところから開始ですねキラーはヒルビリーです部員発見ですか早い超過ありがとうございますこっちに来てますねこれはジェフさん狙いですね なんで私なんですか ターゲットから外れましたね鹿はどっちですかね一人追われてます助けに行かなきゃあ、助けてくれましたね これはつけ切ります危なかったここでダウンは絶対避けなきゃ でダウンでしちゃいました皆さんすみません地下救助はお仲間さんに任せて発電機回しましょあれジェイクさんもう一人が行ってくれてますあああとちょっとなのに。 よかったです血族でみんなの位置が見えますねジェイクさんありがとうございますあれ近に釣りますよねジェイクさんきっとね ダメです多分間に合わない私いるとこばれちゃってましたひににみりは避けなきゃ。 これはまずい先に近場のゲート開けなきゃヒカミツりどうやって助けましょう地下周辺キャンプしてますよね ジェイクさんがチェイスしてる今がチャンスジェフさんお願いしますやられちゃったけどストライク警戒で放置されてますね ジェイクさんんちゃんネアちゃんありがとうジェイクさんがジェフさんを起こしてくれました 皆さん大丈夫ですかね？信じて私も脱出します。